ハーフマラソンでどのぐらいの距離かな登り坂がたくさんあるかし走があったらいいなもしこれは皆さんが考えていることなら私と一緒に香港ハーフマラソンを疾走しませんかこれは2017年にハーフマラソンを走りながら撮った映像ですご参考してください マラソンの起点はクウロンのチンサージュネーザン通りです。ゴールは香港島のビクトリアパークです。一番難しいのは海底トンネルを出る後の上り坂です。さあ出発しよう。<音楽>まずネーザン通りを走ります。まっすぐの大道です。 車がない道で走って気持ちいいえ何？私はなぜマラソンを走るのじゃあ、2012年の時をさかのぼりましょう2012年、伊藤こは東京マラソンを走る経験の私と分かち合いました彼は 走りながら東京の観光名所を巡れで支援者からもらった美味しい食べ物をいっぱい食べましたあんな面白い経験は私も大変したいなだから2013年の1 0キロコースを目指して2012年から練習し始めましたもう1キロを走りました3キロを走った後はとっくに疲れますが 諦めないで頑張ってだんだんうまく走れるようになってきますよ左に曲がって練習道に着きましたこれからの上り坂はちょっと大変だけど腕はもっと下げて後ろに強く引いて踏み込むことができると言われていますあのね 私は練習を始めたばかりの頃体が疲れやすくて足も大変痛くてこんな大きな痛みは大変したことがありませんでした何度も痛すぎて休めなければなりませんでした体の回復を待っていた時心配して私の足はもう壊れたかなと思っていましたでも次から次へと痛みに耐えて 筋肉が強くなって肉体的な忍耐力だけじゃなくて精神的な忍耐力もつけてきましたトレーニングと体の状況はどのように組み合わせればよいかという知識が増えていって自分自身のことをもっと了解して必要ない恐れが少なくなって自信も少しずつつけてきました6キロの後は 前段の上りり坂が終わりました向こう側の選手はもう折り返してのを海底トンネルへ走っています1 0キロの後と待ち望んでいる海底トンネルはもう目の前だトンネルの近くはたくさんの人が応援して食べ物ももらえます1 3キロを走って 朝ごはんを食べても、お腹がすってしまうんですよチェリートマット、美味しかった人生もマラソンを走ることみたいでしょう。 痛みに耐えるときもあるしもうだと思うときもあるし何もないように思えるときもあるんだけど主は新しいアースへ道を作られることを信じています神様は不可能を可能にします私はいつも血圧がひどいくくて待ち倒れて入院したことも何度もあってでも今回はもう私の第2回目のハーフマラソンです 神様の恵みによって、奇跡は本当に起こせます。奇跡といえば今回のハーフマラソンに不思議なことがありましたちょうど海底トンネルを出るばかりの頃で起こりましたほら海底トンネルだ 性選手は叫んできます生命力あふれな声はトンネルに響き渡ってすごく感動的な場面だ海底トンネルを出る後の登り坂は一番難しいですでもちょうどここに不思議なことが起こりましたあの時私はひたすらに坂を登って特殊にある男は私に「ちょうちょう」 と叫びました私はもう死のうと疲れて何事が起こったのは全然わかりませんでした。そしてあの人は君の手にいるよと私に言いました。私は自分の手を見て本当に長女がいました。私の初ハーフマラソンは完走できませんでした。 諦めどころはちょうどトンネルを出る後の上り坂です今回も完走できるかどうか自信がありませんこの長女はもしかして私を応援してくるの一番難しいのはもう乗り越えましたまだ4キロです 今日は、駆キロ。大家順利完成2 0年的渣打。